いやね、あのー、もう年末お正月も近いんで、うんはい、あの梅松竹梅前の梅をね彫刻やってみようかなと思います、はい、すごい少しこう綺麗にしますからね梅の彫刻を初めてやる人の入門動画みたいなね、うん、入, 入門動画ね基本的な話を教えてもらっまず掃除ね掃除何でもまず掃除です、うんあれ<笑><笑> 掃除機ましょう。これコケがいっぱい付いてるんね。そうなんですよ。これして。これはコウメイさんで買った梅のイケばちちっちゃいサイズのやつです、うん。で、これの一個大きいのが、まあ個切 っ, ってもこれも同じ値段だったんですけど、うん、こういうのもあります。同じ値段だな。そう、同じ値段でいいよって言いう。<笑>でもっと大きいのもあるんで、うん、この動画を見てなんか梅の素材をね彫刻やってみたい人は。 買いに行ったらいいんじゃないかなと思っます一回行ってみないとね。今度一緒 に, 一緒に行きましょう。うん、梅はね、あの年明けて一番最初に咲く花だからね。そうですね。うん。うね、で寒い中ね、やっ咲く花。どうですかね、梅は。も う, もうつぼみもあるんで、ここね、ハウスあったかいから多分咲きますよね、正月ぐに、うん。こん中入ってると咲くよ。で、湿気もあるからね。梅は正月に咲かせたあの切りきでね、花にこう水 何回か一日や る, やるといいよなんていう人もいるけどね、はい、私やってるのはね一、はい、回霜に当ててからねうち、ん、の中に取り込んでおく中入れおく、うん、そうするとね正月一1日にタイミングを合わせて咲くぐらいになるから何日ぐらいに家に入れるんですか、うん、大体ね20日間ぐらい20日間じゃあ12月の10日とかにそうから家に入れて家にあの霜を当てないとダメ一回、はいはい、寒さにはい 玄関に置いておくとね。一中その梅の香りが、えーうん、いいですよ。あの梅の彫刻なんだけど、心拍と違ってね。彫刻の通り道は自由です。自由 チョークで線引っ張って、その通りに削ってていいです。やる前には、この根っこを見てくださいね。ちゃんとした根っこかどうか。根が弱ってるときは、チョークしない方がいい。いや、強い仕事やらない方がいいと思います。花の咲き方がおかしいなとか、そういう時は、やめた方がいいかもわかんないですよううこ。これはかなり古いと思います。あの、ホームセンターなんかで売ってる、あの、寄、うん、生の梅っていうのは、もうこういう肌着てないですからね。ただ、あの、つるつるの肌で。 厚引きして、そののままま木だと思いますこのサイズで結構年数結構経っていてなていか。らららねねね、うん、落ちちたかかななこここここれ見ると、はい、もうこの間一本の本ででですす、ねね、っっ全全部部シャレにしましままょうこれこれちょっとチョー線もいい ここね、ここ切り口ある。ここに入るかもがね、とりあえず大雑把にいきます。うん、こっち側は全部皮むいちゃいます。ちょっとむいていきますね、はい。え、枯れてるんですかね。うん、こっちこっちはもう枯れてるから、うん、この境目まず先付けてきますこの削った通り、ちょっと梅は硬いですからね。中腐ってればポロポロポロポ ロ, ポロ取ってきます。よくなんかあの腐ったところだけ、うんえー、取っていくだけでもいいって言いますよね。 これも結構ね入ってるよこれ枯、うん、れてますね、うん、こういう一応線の通りに行ってみますかね、はい、まずこれ線つけるのが最初ですよこれは自分のやりたいように線つけていいですかね運命は心拍はだめですけどね、はいうん、結構硬いだこれ シャリ付けみたいに根元はあんまりやらない方がいいとか。うん、根元は少し残しておいた方がいいと思うんだけどね。いや、こうウロみたくなっ て, てもいいんですよね。ウロ？ウロ。ウロこの中、中が空洞になってる。ああ、ありますよね。うん、これまだね、花咲いてなくてつぼみ持ってるけどやってるとね、<笑>だって咲き終わってからだから。 本 当, いいね、本当はいいかもしれない。本当はいいかもしれない。まあでもね、動画を作って出して。<笑>うん、皆さんがお正月に楽しめるようにとうと。皆さんは終わっちゃうからね。そうそうそう。私やっちゃうのは電動の彫刻刀で切っちゃうのね。あールーター、うん。そういうのがいいかもしれないですね。うん、すぐ早いです。でなかったらこういう普通の彫刻刀でね。だいたい両方ついたですね、これね。はい ってるな、やっぱりねこれ取れるよ簡単にこれポロポロちなみにこういうふうに彫刻できるのって、うん、梅以外はあんまないんですかねうんこういうふうあとはあの心拍とか一位とかああいうやつです よ, ですよね、うん、だから雑木じゃ珍しいですよね がななな。いいんじゃないかな肌が荒れる木っていうのは梅とかあとなんだ、ザクロザクロもなると思うけど、ねあれは忠告やったことないけどで梅だと蜂は素焼き鉢と湯のかかった鉢両方使いますからね出鉢、うん、あれでもいいんですあ幹が古いから、ね、うん、そう。んそあの肌が荒れて る, 荒れるからね雑木は両方使ってもいいんですどっち使っても古い木だとやっぱり湯のかかってない鉢のが 貫禄があるかなっていう感じでする、うんうん。もうこれ線ついたので、だからこっちもいらないんで、はい、皮皮むいてきます。皮をいい、うん、ある程度この場所を決めて削っていくような。うん、そう、まずこう線を入れるのが一番大切だ。始、はい、め。これ大きいだったらね相当。 しかしこの辺は腐って刃物入れてくるとねすっと軽くなったからそして中は腐ってんだスカになってそうするとうんすかすかになって、うん、それがまた潤みたくなってシャリのいろんな模様が出てくるから。えー ここはもう枯れてるでしょ色が違うでしょこれここまで削ってほらあの水分が抜けたような感じ、はいはいはい、こっちがこう水分があるような感じですからこの白いとこここはほら生きてると思うここは枯れてると思 う, うでね梅木を削る時はね、はい、一応あのこう繊維はあるんですよだからこう横には削んないでねちょっと流れに沿ってこう削ってった方が削りやすいですで綺麗にねシャリが出てくるんますよ もうほら こ, こ, これ普通こう取ってしまうのですが、うん、じゃこれこが私作った道具なんだけどさんの道具でもこう三角のやつは塗ってると思うんだよね。 安全です。彫刻刀だとね、こうやって削ったらもう手が怪我しますからね、えー。こういうやつのが安全ですよ。なかなかね、その道具があんま売ってないんですよ、ね。てない？私も持ってる。あんまり切ればよくなかったけどね。えー、これ自分で作ったん一番切れるんだよ、うん。それをちょっと量産して販売したいですね。<笑>量産したいですね。これはあのシンパを削って本当にね、安全ですよ。う、え、ん、ー。 ソジュンふっさ売るかな。やりましょう。<笑>僕が買っちゃう。一応途中経過。この辺が少しあの、うん、枯れてると思うんですよ。ここで飲み入れてパカってこう割ればロジになる今ちょっと飲み持ってないんでね。ちょっとやってみようか。ちょっともうちょっと削ってきます、ねうん。ほらポロポロってころ落ちちゃう、うん。腐ってるところ。腐ってるところであのもっと腐ってるとね、切削でこう取れるの。こうこうやって。 こうやって ほ, ほじくっていくる。腐って間もないですね。うん、まだだね。で、み, みんながやるときは木の枯れてるところからこう手をて。そう、これね皮を剥かないと中が腐ってるから、こう中芯の方が。だから空洞みたいにできるんですよね。うん、そう、これ腐ってる中、ね、芯の方が腐ってるから、こう見つけないとね取っていけないんだよで。こう削っていくと腐って軽くなるところある。そこを引っ張っていけば。なるほど。 おあの崖の感じできますか？崖の感じ？うん。石がこう切り立ってるような感じでああ。だから岸壁ですね。そう。そうにあのの梅の木がちょっと一本生えてるみたいな、うんうんうん、そうなるほど石付きみたいになるんだうん。そういう岸壁みたいな感じで出すっていうのはこう縦に線入れたくなっちゃう出ないですかねそうク、ね、レガジャ逆にャってる線じゃなくてさらにスてこう垂直に立ったような線。 繊維の流れってありますこれ縦にずっとこう線がついて、うんうん、こういう流れなんですよこう木の流れこう来てるでしょ、うん、繊維の流れこう来てここでこう曲がってんだこれ、はいはい。こういう風に取ってるだからここ へ, へっこんでるからここも少し取ってみますか、ね、これ今繊維の通りに切ってます、うん、この辺柔らかくなって、うん、あこう今、うん 虫虫虫がががいいいいるる小、うん、小ささ結構ギリギリまでいくんですね。ギリギリまでこ うん、こう生きてるからねね生きてますと、ね、ころ の, の境目には、うん、トップジンみたいな、うん、塗った方がいいカットバスターみたいなこうは塗んないよあ本当ですか、うん、塗っといてもいいと思うんだけど、うん、そのね生きてるところには塗っとおいた方が安全かなとか、うん、あこうほらこれ柔らかいほらほんとだ ここが木質棒ですからここまで出してた方がいいですからね。皮は残さないで。結構ね最初の刃物入れるときにね皮が硬いんですよこれ。これ入っちゃえばいくらかこう削れるから、うん。これ柔らかいとかこういう上からねこう入れ て, てこういううにっまて。本当。真ん中へ来ますね、うん。 外を残してこう中を取っていってもいいんですよ。最後にはなくなっちゃう。うん、第一段階で今日やって。うん、それでまた次やると中が腐ってくる、うん。もっと違う形になって、例えばここが今こう丸くなって。こういうところの中が腐ってきたら、中んくり抜けるんだ。うん その後はもう本当にでもね、うんうん、これっても い, いよでもねあれ腐るのはやっぱりね腐るないしょうないよねでもうね梅は。 それが梅の持ち味だかはねこうん、ういいいののでででですすねねねに花花ももなから寒いとこでさ彫刻できて花、うん、で価格も安いですもん少、ねうんね、しない何個か持っててもいいと思いますよ。うんうん、ただだ葉葉っっぱぱが大きいいいいじじゃゃなななでですか、うん、だかかからら商品に向かないんでしょうねるわけじゃないから まあそうですねうん、見るのは葉がい全部削っちゃったじゃないですか。<笑> こちら切り立ったがの崖みたいに見えるかな。<笑><笑>こっちは普通だもん。<笑>なるほどね。うちは梅はあの自分の好きなように削って行き道作るときはいいですから。あんまり細くしない方がいいですね。うん、で彫刻やる場合は元気かどうか見てから。ね、結構いいでしょ う, う花が咲いたらいいですよね。うん、この花つぼみあんまり落とさなかったから。そうですね。咲くよこれ。 剤剤剤塗るんだ塗塗塗塗塗るるるる。るなならら。ら、っっっっっっててててももいいいいいいいしね。ね。のは今大丈夫だだ生きてるとこが<笑><笑>これ虫が出か虫虫たたた方がいい、ね、切ってすぐじゃあ塗ろうか。 でね、っないこういっちょっとだからこれ。続、ね、<笑>いて。<笑>この色。こちょっと生きてるとこがあるんで、うん、少しカットパスタで入れときます。それから石灰溶合剤塗っていきますから。生きてる部分に石灰溶合剤がつかないように。うん。うこう生きてるところに入らないようにね。ね。こう塗っときます。 で、石灰渇いっ て, てるこうでれってこるとで流れていかないからこうやって当てるとね下流れていっちゃうまんべんなく塗れちゃうからここ水かかってないところ。 こういうところはさこうやってこうやって塗ってますけど、ねはい、こうほらもう何も塗らなくてボソボちゃうから、はいはい、それでこれ乾いたらもう一回塗ればいいです。天着剤入れてもいいん、ね、だ。よ消毒ですよね。天着剤入れればなもっと長持ちするんじゃない？か<笑><笑>初心者にもできる梅彫刻。漂<笑>白剤がない人は普通の消毒でもいいんですかね？うん消毒はあのマツヤに塗っつけみたいな。マツヤに塗っつけばいい。結構やっぱりいるんですかね虫が。 皮が剥がれて、そういうところで 入, 入ってくるんです、うんうん。うん、一回なる下の方だとね、生クジの卵が入ってがあるから。うん、なめくじ。まあ、だから消毒は大事ですね。うん、大事ねこの。養護剤が一番いいけどね。まあ、手にはね、うん、なかなか入らないから。うん、で、そんなところで。うん、この後。梅の彫刻ということでした、うんうん。ありがとうございました。ちょっとあの、おまけで。 このシャリのところに色が付いてるのは結構。雑誌とかであったんですよ、古い雑誌とかで、で、牧場をね。ここにこ。ここにあるの。殺すの。いや、これ蓋ですよ。キャップ。キャップ開けて、ね。え、違違う違う違う違う。え、これここがキャップです、ここ。ちょっと高い。わかんない。開けます。それ、そんなに入れるんですか。ちょっとしか入ってない。あ、ちょっとしか入ってない。 <笑>ああれすぎちゃった。<笑>黒くなっちゃうこれ、ね。真っ黒になっちゃうじゃん。水で薄めたらどうなんですか。あ水で薄れますか。ちった黒だよ。乾いたら、ね、黒だよ。ほら真っ黒になる。ちょっとちょっと薄めましょう。<笑>ょっここからでここからですよ。<笑> もうでもこれに入れればいいんじゃないですかあれあ、水入れちゃった<笑><笑>この残ったやつぐらいで、うん、ネジミ色になるさっきもこれも出し続けちゃったし本当にちょっとなんですねほんのちょっとでいいんだよね、はあはあ、このぐらい、はあ 塗る？塗ってみますか。ちょっと牧場以外でもなんか入れたりすることころあるんですか。ないね、そんな。ないですか。うん、で白が嫌な人はちょっとグレーにこれ。こんの一滴だなん、ね、これね。一滴ぐらいですね。これでいい色だったらね、ちょっともう今後やっていきます。<笑>だんだん白くなってくるわけですよね。だってこれ所々黒くなった。ら。 全部じゃない。全部じゃない。いいじゃないこちらも今後。でまだこれ彫刻は足んないからね。そうですね。ねもうっと穴 と, とか開けたいですよね。そう。こういうところだってもっと切り込み入るからこう、ちゃんと入れるんだったらね。ああ乾くの待ってマグネット。はい。